キンプリの平野市さんっぽい声が入っているんです。彼女はインスタユーザーから届いたあの声本当に平野くんなんですかという DM に対し、ーと返す画像も投稿していました。ウェブメディア編集者、イカドウ。果たして本当に平野の声なのか確証が得られないにもかかわらず、この女性が現在一部のジャニーズファンから注目を集めているのには、